女性4人組グループ、スピードのメンバーで、歌手の島袋ひろ子、38、が31日、インスタグラムで俳優の佐とめゆうき、26、との離婚を発表した。いつも応援してくださる皆様へと、第二二人でじっくり話し合い二人で出した結論ですと報告した。関係者によると、30日に離婚届を提出した。 二人は2016年9月12日に婚約を発表し、翌17年2月11日の交際1周年記念日に島袋の故郷沖縄で婚姻届を提出した。婚約発表の時には島袋は32歳、サオトメは当時5月に成人したばかりの20歳。 島袋が1996年にスピードでデビューした時、差を止めは生後3ヶ月の乳児だったという12歳の年のサカップルとして話題となった。結婚発表の際には、二人はそれぞれのブログで、これからも互いを支え合い、愛と感謝を持ち共に歩み、礼ごとに磨きをかけていきたいと思います。と同じ文章を掲載。 昨年2月11日には結婚5周年の記念日としてインスタグラムでお揃いのスニーカーを履いて寄り添うツーショット写真を投稿していた。島袋は昨年10月出身の沖縄アクターズスクールのコンサートに出演しサプライズゲストとして登場した上原隆子、今井恵里子参院議員と1日限りのスピード復活ステージを披露。 デビュー曲、ボディソウルを歌唱して話題となった。この日の離婚発表でこれからも私らしくお仕事は、もちろん日々を楽しみ頑張って参りますのでよろしくお願いいたします。と決意もつづつ。逆三角発表したインスタ全文。私事で恐縮ですが、この度、さおとさんとの婚姻関係を解消することとなりました。二人でじっくり話し合い。 二人で出した結論です。さおとめさんのパートナーとして、過ごせたこと、心から感謝しています。これからも、私らしく、お仕事はもちろん、日々を楽しみ、頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。たくさんのありがとうを、込めて、島袋ひろ子。